Yes. <laughs> ルーちゃんですね、はいそしてですねゴマちゃんたち体のね模様を見ていただいたと思いますがお目目の後ろにある穴いているんですがこれは何か分かりますゴマちゃんたちねこの目の後ろにある穴は耳な、ね、私たちのように耳 か, ぶ耳かぶのようなものはなくここっと耳が開いているので水中ではこの耳の穴をしっかり閉じることができるんです。 もちろん、鼻の穴も水中ではしっかり閉じることができます。陸でもですね、鼻の穴を広げたり、たり広げたり、閉じ た, たりしているというか、とっても可愛いので、ぜひ皆さん、よく観察してみてください。さあ、またですね、可愛いいゴマちゃんのポイント。ゴマちゃんは、今日は80キロありました。ゴマちゃんの方が3キロ多いですね。さあそく、ササールーちゃん。ルーちゃんも体重計に乗ってあります。 えらいねー、最高。79だって。余裕じゃん。<笑><笑>あい全然。続いてルンタ君も最大作戦していきたいと思います。 今日は休館日です。僕で作業してますが。全然気にしてないゴアちゃんたち。すごいな。すごいゴブスケとか。<笑>全然でもないけど。ルーちゃんとか全然余裕ですよね、意外と。 あんたおかしいって言われてんね。<笑>ほらすごい音鳴ってるよルーちゃん。大丈夫？すごいに小さい扉が閉まらなけくて。開<笑>いてるかな？それどころじゃうでるーちゃん。えし こほらそれどころちゃう。あんたほらおかしいわ。旦那おかしいで<笑>